これかから踊る曲は、復興支援曲虹をかけよう福島バージョンです。東日本大震災の後、私たちのふるさと坂東市にも南町や南相馬市など福島県から避難してそのまま移住されている方々がいますその方々や会場にいらっしゃるかもしれない福島や東北の方々にも笑顔が届くように一生懸命踊りますのでおい 君をに「飛び乗ろうよ」「生きませた君のよけがを飛 Stop!